じゃあ続いて、えー、ルームネーム、ゆまぷんさんから頂きました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。自分はこの間、自動車の免許を取りました。学校に行きながらだったので、半年ぐらいかかりましたが、やっとの思いで、取った免許はめちゃめちゃ嬉しいです。そこでゆいちゃんも免許を取ってみてはいかがでしょうか。あの、みなすいのりちゃんも免許を持ってるので、一緒にドライブなど行ったら楽しいんじゃないでしょうか。 また行くとしたらどこに行きたいですかぜひ教えてくださいってわけでありがとうございます。なんかあの、一時期本当にこの声優業界で免許を取る、取るブームみたいなのがすごいあって、本当にみんな行ってましたよね。免許取りに。ねえ。でも本当すごいなって思います。みんな忙しいのによくさ、免許とか取ってね。まあでも確かに、 いろいろ持ってると便利なことも多いですからね。なんかこう憧れはあるんですけど、私はなんかやっぱね、 こう自分が運転とか向いてないんじゃないかなってこう思ったりもして。なかなかこう踏み出せなかったりしますけど。でも稲荷もさ持ってるけどさ、もう話聞くか言うりも怖くて絶対乗りたくないなって思いますけど。本当に。ちょっと稲荷の運転だけはね、何としても避けたいなと思いますけどね。ま、でも一緒にドライバーね、行ったりするのは楽しそうですね。私はどうなんなんか神経質すぎて、もう気遣いすぎて、運転とかなんかできなそう。 うん、わかんないけど。まあ、でもね、ドライブとか、やっぱいいですよね。こう、免許あると、車借りてどっか遠出とかもできたりするから、そういう意味でこう、広がるじゃないですか、自分の、行けるなんていうの、範囲っていうのか。だから、そういうのすごいいいからね、今ぷんさん、ぜひ、楽しんでください。 で、もう一ついきますよ。こちらは、かずきさんからいただきました。ありがとう。いのりさん、メロフラスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日、小倉由衣さんが自身のラジオで、声優業界の免許を取るブームといった話題に触れ、ひのりさんの運転について、話聞く限り、えー、怖くて絶対乗りたくない。ひのりんの運転だけは何としても避けたいと言っています。ちょっと、語気が強いですよ、ゆいちゃん。運転技術を向上させて、ゆいちゃんを驚かせてあげましょう。もし もし将来的にドライブデートをしたときは、可愛いツーショット写真もお願いします。それでは今後もお仕事も運転も頑張りぼんです。ちょっと思わぬアタックをいただき、今ちょっと<笑>、溝落ちあたりに入りました。はい、痛いです。えっとですね、そんなゆいちゃん、でもこれはきっとあれだよね、そんな、真面目に言ったんじゃなくてなんかちょっとジョーク風になんかえーみたいな感じで、ケタケタみたいな感じで言ってくれたんだよね、ゆいちゃん。ねえ、そんな強い、 もう強いね、語気で言ってないよね、きっとね。え、も絶対乗りたくない、みたいな感じで言われてたら<笑>、どうしよう<笑>。<えー笑>いや、そうですね、そのあのー、 リナの誕生日を祝った時とかに、その運転の話とかを確かして、そこでちょっと私があんまり、まあ、乗ってないっていう話をしちゃったから、不審に思ったのかなぁと思いますけど、大丈夫ですよ。ちゃんとだって私教習所出てますし、試験だってね、通ってしっかり免許をいただいて交付されている身ですから、そんなそんな、もう安心して、もういつだってゆいちゃんが乗れるように、あの、車、もしね、私が手に入れる機会がありましたら、ゆいちゃんのデビューシン シングルからすべてあの iPod とかで繋いで入れておきますのであのドライブするときにはゆいちゃんの曲をかけてえ一緒にハニカムって言って乗りたいなと思っておりますのでいつでも私の助手席にゆいちゃんお待ちしておりますよはいということでたくさんのメッセージありがとうございました ルームネーム、ゆうまさんから頂きました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばん、ルーム、初メールです。ありがとう。先日のいのりんのラジオ、えー、みなせいのり、メロディーフラック、ないで、ゆいちゃんがいのりんの助手席は避けたいと言っていたことが、いのりんに伝わり、ちょっと誰これチクったの。<笑>かなり動揺していました。あ、でも確かに、キングの人から、あの、いのりんがなんか、あの、何、ホワイトボードに、あの、私の助手席空いてるよって、わざわざ、あの、<笑>直筆で<笑>、書いてくれ メッセージを送ってきてくれたんだけどあれそういうことだったんですね番組内でねこれ伝わっちゃったんだね、えー、そしていのりん曰く乗っけた際にはゆいちゃんのデビューシングルから流す一緒にハニカムしようとのことでしたよこの話の続きがあれば聞きたいですということでいや余計やだよこんなさ 自分のデビューシングルから流されるって恥ずかしすぎるでしょう。いや、そしたら私も、あの、いのりんのね、デビューシングルからこう、お互いに、お互いの、あの、デビューからこう、あの、最新曲までも<笑>、比較してこう流していくっていうのは、ありかもしれないけどね。<笑>そっか、まさか。いや、早いんだよな。伝わるの、こういう話。なんなのみんな、本当こういうのだけ早いですよね、伝達が。 <笑>そういや、でも本当と稲りの助手席本当あの、本当に怖い。あの<笑>、本当にちょっと怖いからね。乗る際はちょっとあの、マネージャーさんとかと一緒に乗りたいなって思いますね<笑>。はい。じゃあ続いて。